なぜザッカーバーグが IT 業界をリードしていくと考えるのかマーク・ザッカーバーグは現在メタ社の株式を約 30% 所有し自身がプログラマーでありかつ創業社長でもありますしかしアップル l e m i マイクロソフトの社長は現在創業社長ではありませんアマゾンのジェフ・ベゾスは創業社長ですが57歳ですイーロン・マスクだって50歳です さらにザックバーグはまだ37歳で、経営者としての油が今まさに乗り始めたところといえます。Facebook は今年満を持して社名をメタに変更し、来年2023年には新しい VR ヘッドセットであるプロジェクトカンブリアを発売する予定であり、勢いがあります。以上のことからマーク・ザッカーバーグが今後世界の IT 業界をリードしていくと考えるのは自然なことかなと思います。今回は以上です。次回もお楽しみに。